昭和12年に、まあ、伊藤製材所っていって、えー、創業しまして、えー、と僕で3代目ですね僕のひいじいちゃんが立ち上げてですねそれで僕の親父に移って僕に、はい、移ってます化粧品の販売もしてるんですよねそれは、まあ、母親が20数年前に、まあ、エヴァメール化粧品という化粧品であってそれから、まあ、全国発送ここからですねしてるんですけど まあ、それと今大津で美容室、まあ、それはまあ僕とか僕の妻とかメインにしてまあやってるんでまあ平成21年にまあ組織変更で株式会社 SOA というのを立ち上げてまあ今は製材部門と化粧品部門と美容室部門で3部門でやってる会社になります、はい、ちょうど8年前僕代表になった時なんですけどその時あの九州豪雨災害があって まあ、とてもこうこの被害がが。きかったんですよね、うち自体がでその時に、まあまあ、当時商工会青年部のまあ各県あ九州内のメンバーがですね3週間ぐらいで、まあ、うちだけでも延べ300人ぐらいボランティアに来てくれて、まあ、その時まあもう父親はもうやめようと会社をっていうぐらいだったんですけどもまあその時若いまあ 力がですねまあ、まあ1か月半から2か月ぐらいはかかったんですけどもう一回製材所ができるような形までしてくれて、まあ、その思いがあって、まあ、もう自分の力では立ち直されなかったけど若い世代だったらもう一回ですね仕事ができるっていうことで、まあ、その時代を受ける形になったのがまああと15年ぐらいで創業100年ぐらいですよね。 もうとりあえずは僕自身の目標ですよね、そこまでは会社を、一、まあ、世紀ですね、会った会社として頑張ろうかなというのは、まあ、僕の励みというか、今のモチベーションではなってますけど、はい、言い方悪いけど、お客さんを前よりも社員の方が大事って、僕は思ってます、もうこれだけやっぱ人材も少なくなってる、ね、中でもあるんですけども、だけど、クレームがあっても、僕は社員を守りますね。 せっかく合ってね一緒におるんだけなんか変なやめ方とかねしてほしくないんで、まあ、できる限り毎日毎日一緒にって楽しくやってほしいなって思うぐらいですけど、ね、やっぱり親世代も同じような環境で商工会にいて僕たちがまたその後継者として同じような環境にいるんですよねなのでなんかちっちゃい頃から遊んでたような先輩やら友達がそのまま大人になっても同じような関係性があるってことがとてもあのなんか仕事の中で なんかスケールメリット大きいなと思って、まあ、僕自身はそのやっぱ災害の時のやっぱりこうなんだろう人気応援なみんなの対応協力というかまあそれにすごく共感してまあそれ以降ですねいろんな豪雨災害ってどこでもあってるんですけどもまあ必ずボランティアには参加するようになってですね 今年もまあ4回ぐらいはちょっと足きたとかですね、の国の子とかにも行かせてもらって、そういう意味で、なんかそのうん、はあ、本当に困ってる、第三者、全然知らない人を助けるってすごいなと思ってですね、うんなんかそれに共感してそのボラ、ボランティア活動はすごく今、熱心に頑張ってるかなと思いますけど、石の上にも3年みたいな感じでですね、まあ。 なんか一個形ができるまでせっかくやり始めたんだったら根気よく諦めずにやってほしいなってだからなんか3年ぐらい頑張ったらやっぱ何かしら、うん、自分ができることで、うん、ってあるんじゃないかなと思うんでなんかすぐに諦めないでほしいっていうことですか、ねはいはい、諦めたら。ゲームセット で, すですと何回ももうやめてしまうっていうかもう倒産してもおかしくないぐらいの状況もあったんですけど。 何かしら本当糸口というか諦めなければですねまた続けてまた良、うん、くなっていくっていうことは可能じゃないかということでも本当何回も模索しながらやり続けた結果は今があるんで、まあ、本当、うんまあ、仕事とは僕にとってもう諦めないことが、うん、僕のポリシーというか信念かなと。